平成29年11月11日、阿蘇市内の巻の阿蘇体育館で、未来をつなごう阿蘇の文化、子ま祭りをテーマに、第12回阿蘇市子ども芸術祭が行われました。子ども芸術祭の開会に先立ち、ゴミを減らす標語やポスター、それに読書感想文コンクールの表彰式があり、市長賞や教育長賞、議会議長賞、 図書館調賞に入賞した子どもたちに表彰状が贈られましたそして阿蘇市子ども芸術祭が始まりまず阿蘇市子ども芸術祭実行委員会会長の佐藤阿蘇市長らが挨拶しました今年の阿蘇市子ども芸術祭には阿蘇市内の保育園や幼稚園小中学校合唱団など15団体およそ500人が出演しました 子どもたちの芸術祭とあって司会は子どもたちで今年は阿蘇小学校の児童と波の中学校の生徒が舞台進行を務めました阿蘇市子ども芸術祭は熊本教育の日第59回熊本県芸術文化祭参加事業の一環として未来へつなごう阿蘇の文化子ども祭りをテーマに阿蘇市内に古くから伝わる伝統芸能や 日頃の学習成果を披露しようと、12年前から行われているものです。午後からは特別ゲストとして、阿蘇市並の出身のフルート奏者、岩下遥さんが出演し、フルートの音色が観客を魅了していました。 会場には大勢の市民が訪れて子どもたちが披露する太鼓や歌、虎舞、神楽など迫力ある演技を鑑賞していました最後に阿蘇市の歌、阿蘇物語を合唱して今年の阿蘇市子ども芸術祭が閉幕しました